投げつければおにぎ一旦やろうかなおにぎめつぶしでここでああ<笑><笑>全然いいな俺ちょっとやりたいなと思うなじゃあ真似ずるい今のずるいな休んでてたぶんカラミの方がめっち ゃ, っちくなるんじゃない<笑> 避け避けしたいいんですよね避け避けは打、あはい、ってきたものを全て回避して最終的に隙を突いてあっ佐藤さんが全部よけるはいなるほど絶対俺しんどいや<笑>どのくらいよけるのかを試してみたいなるほど次スンスンスンスンダンスンダンスンダンスンダンスンダンスンダンスンダンスンダンスっダンスンダンスンダンスンダンン 次おーバーン いやいやいや。どうしたどうした。完全今、どっちを打てるん<笑><笑>じゃ。じゃ、ここで抜いたら、なんか、違いますもんね。逆に抜きますか、ここで。今の感じだったら、もう抜くしかなくなった。<笑><笑><笑>何で追い詰められたんだ。まあ、こけてみて、まあ、どの対応ができるか、ちょっと試してみてもらう。ああ、なるほどね。ー<笑>ーはい、作っーまあ、好きだよな。うん。 おっおこれはきついななこで見てな。<音楽><音楽>実際 おしゃれと思う、うんですよ。この、この体勢で、どう来るかも分かってない状態で、多分しばらく何もできなくなって。もう意識が完全にいってるんで、そこで下から来られたら、ああ、こうなるんだ。ああ、そうなったら、もうそこをどうなるか。ああ、が、はい、<笑>俺何もできない。これ何もできない。呼<笑>吸させるのかな。よけるのか。ああ、やってみます。いいとどまって、よいいよ。うんおけて う鞘品や鞘拾って途中で使うやややめよ<笑>やめよささが顔俺引いてつくか。 最後回りたいな。なりでもうそうだねつきますね、すっ、すあじゃあ俺、うん、前にめっ、すっ、ちゃ行くんっ、<笑><笑>あいったいですっ<笑><笑>、すですっ、すっ、すっ、すっ、すっ、あっ、あっ、すっ、すっ、すっ、あっ、すっ、すっ、すっ、すお。すっ、すっ、すっ、てから、はい。多分腕が死すっ、すっ、すっ、すっ、すっ、すっ、すっ、っ、 二段引き腕切れたよね。腕切ってたよ。そうだよね。うん。こうなって、<ス><ス><ス> な, なんで爆発したんすかよ。爆発。<ス>のなんで刀を持ってるのに抜かないんですか謎だから。ああ、ね。そういうポリシーを持った剣士ってことで頑張ってください。<ス><ス>そこは。いや俺は突然突っ込んでくる。 あーなるほどね、じゃあ俺なんかおにぎり食ってん<笑><笑>の<笑> <笑>確かにいきなり襲いかかってこられたら抜けないのあとウェディ持ってるし。<笑><笑><笑> ええ<笑>本当に食ってるんじゃねえよ<笑>人違いかなみたいな数回だったじゃんシ<笑>あ、違いますかシあ、こいつ知ってるシほんまね刀に嫌われてる<笑>また納答できないシ<笑><笑>割れちゃってるの <笑>こい つ, <笑><笑>ついに無法がついことキずっと恥ずかしい。<笑> でもあれをこれ気にしちゃうわ<笑><笑>で、ででで一人で投げててるるらいいがううう、ううんさっぱりしてんじゃん<笑>もうもう食えあ<笑><笑>、まあ、もも食まにねそうそう砂ついてな。いいからなうん、ん、乗り外せばばねいや、おおににぎぎりりだけけ相手投げつければ<笑><笑>投げつけて踏み込んだ ここで。<笑>ここで<笑> もう一度言うてたケや。